せーのこんにちは。あいでーす。でーすゲストにかおりちゃんが来てくれました。お久しぶりでーす。お久しぶりですね。前に出てくれたもんね。で、今日は何をしていくかと言いますと、全、ね、然<笑>日本の激辛ラーメンと韓国の激辛ラーメンを用意しましたよね。韓国のラーメンと日本のラーメン、どっちの方が辛いのかっていうのをやっていきましょう。はい、調理スタートー。スタートー じゃあまずはこれは日本のラーメンこっちがペヤング の, あの激辛ラーメン、うんうんうん、とこれが今日初めて見たんだけど激辛のそのカップヌードル味噌が出てたので買ってみましたすごい初めて見た香りが辛いので結構いけるからね、うん、大好きですでも美味しそうねしかも匂いも美味しそうじゃない、うんいただきます、うん、<笑>何そのお笑いは あ、美味しい食事しちゃった、普通に美味しいいただきますん美味しくないうんうんうんこれ美味しい、うん、でも、後味確かに、あ、でもあ、辛い辛いけど、うわ、辛ってぐらいじゃないね、うんうんうんうん、美味し い, 味しい<笑>続いて、はい。これヘ ア, アの毛か ら, からでも、色は全然、辛くなさそうな色してない、ね いけるえいけるいけるいけるもうちょちょっとガッツリ食べてみるうんいけるうんえー、でも香りが辛いの強いからかなでもあと匂いは辛いちょっと辛い匂いしない、ねうん、なんか胡椒の匂いがすごいするいただきますうんうんでしょもうちょっと食べそうそうそうもうちょっとってなる まだ分からんっってなっちゃうもうちょっと飲んでなんか食べてみたいみたいなうんえ辛いよ辛 い, 辛いよちょっと後からくるこれやっぱ苦手な人には辛いんかえ辛い辛い辛い下おかしいんかな香りあの胡椒もの辛さもさ結構入っててお姉ちゃんにも食べてもらううんこれめっちゃ美味しい<笑><笑><笑>辛い めっちゃ辛いめっちゃ辛いよ、それうん辛い後からくるうんうん完食しましたはい<笑>流し込み、うん このキャベツがでもそっち辛いねすごいねうん完食続いてじ ゃ, じゃんあこれはまだね、ソースを絡めてないこれがやばいんだよねうわうわ、もううわぁ辛そうルルってしてるねこのとろみもまた怖いよねよくでも見るよ、これもっぱりさみんな食べてるよねね、YouTube とかでみんな あーもうなんかうん鼻が痛い匂いからちょっと違うよおお一回アイスクリームでリセットしてからこれ食べようみたいじゃあ同時にいこうでもさこれ太麺で美味しそうだね太麺好きやねー太麺好きなんですよほんとにね少なくない大丈夫じゃあ私も少なくしよう<笑>せーのじゃ行きます 美味しい麺でもまだうん麺は美味しいけど来てるわでもその香り今日は辛いの無理な日かもちょっとさとトッポキのタレみたいな甘辛はいはいはい、はい、辛い中にも甘さがあるうんうんごまんないんよええ、ね、今日辛いの無理な日かもでも鼻水出てるよ いいいっってててままだ来ないのまだ来来ななえ、待で、うん、もうそのいっぱい食べれるのにがっつりいけないアーーあ痛痛痛痛い<笑>い痛いい痛い辛いよって、えー<笑><笑><笑> <笑>それもまあまあまだ。最初はね、うん、最初はいけるんですよ。うんうん、調子乗っちゃうね。うん、おい、どんだけ返いねん。<笑><笑>これさ、比べ物になんないね。日本のものときた。きた。あ<笑>とから来る。セカンダ。時間経ってば経つ。やばい。あ、え、なんでそんないけんの？また来るよ。<笑>痛い。痛いよね。ペロが痛い。 何から汗やばい。<笑>やばい。やっぱ早めだと何がダメわあ今回の日本対<笑>韓国の激辛クラブはもう完全にこちらがもうクラブもになりませんでした、はい。負けました。負けましたね。はい。もうもったいないので頑張って食べて食べを。もうこうやって一本ずつしか食べかねる。 でこれをさ普通に食べてる人すごいな入ってこようとしないもん<笑>この 麺, うーん麺が美味しいもちもちだねう ん, うん、うん、おいおりたちの救世主食べきったの何も言わずに<笑>おい先方が OK だこの残りはじっくりゆっくり食べようゆっくり食べていきたいと思いますだからマヨネーズかけて食べようあいいねや<笑>んなきゃよかった 動画見てくれてありがとうございました<笑>。はー喋れない。喋れないの。また次の動画で会いましょう。<笑>じゃねー。いい<笑><笑>待って本当に辛いわ。